原点下はキキリキリリの、えー、今踊っているオリジナル曲で、えー、花火大会をモチーフにしています花火大会に集まる観客花火を打ち上げる花火師そして大空に打ち上がる大きな花火を、えー、部員一同で表現 し, したいと思います、えー、皆さんお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますそれでは参ります踊り子気をつけ お客様に礼よろしくお願いしま す, 切り切りまーすとあまたの魂ここに咲く鼓動高鳴る今宵の祭り始まりを告げる鳴子の響き 11代目、キリキリマイいいぞ。 ころりの目玉。<音声><音声><音声> 気をつけ、お客様に最高の笑顔で、礼ありがとうございましたはっ、キリキリ撤収ありがとうございましたありがとうございました